日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演カットのもちっとハニーポカッチャ、まあ、ここにハニーメイプルソースちょっと見えづらいですけどついてまーすとハルツウォーネ確かうん粗挽きソーセージのミートソースとあのプリプリエビの明太マヨ ク, クリーミーチーズのマルゲリータと 3種類ありますそしてグラタンアンチョビブロッコリーマヨコーンそしてクリーミーチーズ<笑>クリーミーチーズ前も食べたと思うんですけどだからカルツォーネ6種に対してグラタンが10種あってすでに食べたものを除いていくと1種類何か被っちゃうんですよね注文した時になのでクリーミーチーズを注文しましたち ょ, っとちょっとこんな状態でささが食べられないなまあどれがどれだかはちょっとわからないのですが カルツオーネは包まれちゃってますから、早速食べていきたいと思います。うんどれかな。じゃあまずはこちらのカルツオーネ。なんだろう。ちょっとさっき中見たらちょっと赤いものが見えたのですが、なんだろうな。あなたは何だと思いますか。<笑>でなんでクイズにする。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。<笑> 今日も優しくあなたを包んであげられたかしらねどうかどう<笑>どんな味にが口の中に広がってるうーんそうですねこれはトマトとチーズそれともっちりとしたピザ生地がよく合っていてやっぱりとろけますねで時にはピリッと刺激を与えて目を覚まさせてくれたり んーなんだろうなもっといろんな味も食べてみたくなるけどなんかピリッとくるのが満足できるようなそんなピザですそして時にはまろやかに時にはさっぱりとくるというのもまたいいですねこれはまあ他の種類もあ前も食べたかだから発売してほしいカルツオーネですそう言い切れます ごちそうさまでしたまず最初に食べた赤いものはプリプリエビの明太ピザでした明太子のピリッとした刺激がクリームの中かよく溶けて美味しかったですしプリプリとしたエビの食感も味わえてうん何だろうエビと刺激って合うなって思いましたでもエビチリとはまた違うようにちょっとまろやかなんだけどところどころでブスブスっとくるようなそんな刺激でしたね 欲を言えばエビがもうちょっと多かったらよかったかなとで次に食べた粗挽きソーセージのミートソースは自分はなんかナポリタンみたいに結構細かいソーセージが中にバートフ入ってるのかなと思ってたんですけどそうじゃなかったですどっちかというとホットドッグみたいなあの一直線のウインナーがカルツォで中に入っていて噛んだ瞬間にパキッという音とともに 肉うん、ソーセージのうまみをじゅわっと広げてくれましたでうまみだけだとちょっとくどいんですけどトマトソースがにじゃなくてミートソースがうまく酸味を加えることによってさっぱりさせる食べられるようになっています ね, ねでその次に食べたマヨコーングラタン何だろうなマヨと言いますがそんなマヨネーズの酸味が強いとかそういうのはなかったですむしろ ホワイトソースだけどちょっと濃いのをマヨネーズの酸味が加わることであっさりさせているようなそんな日きそういった味でしたねなのでなホワイトソースの濃厚なうまみがお好きな場合はうんかもしれませんがあっさりしたグラタンが食べたいという時におすすめです最後でその次に食べたのはアンチョビとブロッコリーのグラタン ブロッコリーは前も言ったんですけど、じゃあ上に乗ってただけでちょっと青さがあったのが、ですね、アンチョビの塩気、うまみはグラタンの中からところどころで感じましたが、なんかソース全体に広がっているわけではなく、一部に集中させるようでソースとのバランスをとっているような、そういった気がします。と、味グラタンでしたね。なんだろう、お魚のグラタンが食べたいときに食べると、うん、どうだなちょっと物足りないと。だけど、強烈なのは嫌だというときに言う場合はいいですね。 で最後に食べたクリーミーチーズのマルゲリータバジルも入っていて最初バジルの香りが結構パッと強く出てきたので食べ進めていくとだんだんチーズの味が強くなってきましたその中間を取 り, な取り持っているのがトマトですねただのマルゲリータとはまた違ったななんか一気に来るような美味しさがありますなので代わり種のマルゲリータが欲しいと思った時におすすめで最後に食べたフォカッチャ ホカッチ自体は生地に特に癖や味がなくなんか良くも悪くも味がないといシンプルなんですそこにハニーメイプルソースが加わることでいい感じに甘さが出てます生地に弾力がかなりあるので噛んだ瞬間に口の中にむにゅっと潰れて甘さを広げてくれますうんたぶなハニーメイプル以外にもいろんなソースをつけたくなってきますね 組み合わせ次第では主食として食べられるかもしれませんで今回食べた中だとうーん、えっと粗挽きソーセージのミートソースピザが一番お肉お肉ソーセージの味で意表もつかれましたし全体としてのバランスが取れていて美味しかったので代表として5点とさせていただきます味の他の2つも美味しかったですよあとグラタンもねそれでは